新緑の美しい季節阿蘇市では各地でさまざまな花が美しく咲き誇ります阿蘇市浪野にあるスズランの実生地では5月中旬から下旬にかけてスズランが花を咲かせますここは標高およそ800メートルの浪野高原にありスズランが実生する場所としては 日本最南端となりますおよそ5万本のスズランが高原に甘い香りを漂わせます。